皆さん、3年ぶりのエスタホイですよ、盛り上がらなくてどうするんですか、手拍子が足りませんの、ね、で、もう一度いきますよ、会場にお集まりの皆さん、クしまはあ り, ありがとう、千葉県は千葉市をやりました、カニスマエサホチームからでございます、コロナ禍を経たこれだけの規模の開催、本当に苦労があったことと思います、期間が空きました、ですが、そんなことは関係ございません。 我々千葉県千葉市のチームではございますが最もエッサホイに愛を持ったチームとしております我々の曲からエッサホイの愛感じてください皆さん一緒に盛り上がっていきましょうお付き合いどうぞよろしくお願いします Dude. どう<音楽>